はいおはようございますラスカルでございます本日の動画はですね元祖カレー担々麺まさとら総本店さんというお店に向かっておりますこちらのお店はね、まあ、店名の通りカレー担々麺が有名なお店でしてでプラスアルファでね トマトを使ったカレー担々麺とそちらの二品が有名なお店みたいでして今回はですねそちらの辛いカレー担々麺を食べながらえできればねライスなんかも一緒に頼んでえ楽しんでいきたいと思っておりますで、こちらのお店のねカレー担々麺は辛さが選べるみたいでして1辛と2辛までは普通に調整ができるらしいんですけどそれ以上の3辛以降は別皿でね辛味が提供されるらしいんですよまあ僕もね辛いものは好きなんですけれども一発目ということでまあ初始判決通常のね頼める1辛 中にかかららどちらかを選んで食べていいこうと思いますそれではねそろそろ約束している時間ですのでお店の方にお伺いしたいと思いますということで今ね店内の方に入っておりまして1杯目到着するのを待ってるんですけどめちゃめちゃいい匂いがしますもうね店内がねカレーのいい匂いいるだけで食欲がねそそられます<笑>で カレン担ン麺の方がね、えー、特にね辛さの指定がなければ2レベルの、ね、中辛でご提供されることだったんで今回はねそちらの中辛でご注文させていただきました あ, ありがとうございま す, いただきますありがとうございま す, と い, ます、はい、ということでだれもねラーメン到着いたしましたでこんな感じでね上にスープがかかっていてその下にカレーがあって最後に麺があると。 で今回はねセットで注文させていただいたのでこちらのライスと、まあ、別にトッピングで追加でもチーズをさせていただきましたそれでは早速いただきますでひとまずはそちらの層を混ぜずに上澄み の,、ね、このスープのみでいただきますああうまいうんだいぶねしっかりと鶏ガラ系の出汁がね効いてます ちょっとね、そこにある麺とカレーをちょっと引き上げてみたいと思いますね、うん、うーわこのね麺をリフトした時のカレーの香りがヤバいっすいただきますねうんうーまっ うまいこれベースの鶏ガラがしっかり効いてるんでラーメンとしてのカレーとおそば屋さんのカレーとちょうどいいとこどりみたいなめっちゃうまいですねこれ<笑>またねあの今回注文させていただいた2辛は本当にピリ辛ぐらいな感じですちょっとね辛いの苦手な方は1辛とかの方がいいかもしれないけど普通に、ね、辛いの大丈夫だよって方はもうね2辛辛で大丈夫だと思ううん ちょっと混ぜていくごとにスープとカレーが交わって少しずつ味が変わるんですよ。ちょっと、ね、これが楽しいかも。うん。うま。ちょっとこれライス昔ごはん。<笑>ライスがめちゃめちゃ合う。 うん、ちょっとこれはたまんないかもしれない。 今回は大盛りで麺注文させていただいてるんですけどやっぱりこのスープ本当に美味しいんで絶対追い飯が合うと思うんですよホームページにもチーズとね追い飯っていうのがおすすめで書かれてるので追い飯をする際は、まあ、麺はね大盛りしなくてそのままねご飯を追い飯前提で注文した方が普通の方はねいいかもしれないです 秒でなくなく う, <笑>うんうんうんいやもう麺が一瞬でなくなっちゃいました<笑>見た目的にもあのものすごくがっつり系なのかと思ったら出汁がしっかり効いてるんで案外そんなことなくて後味はすっきりしてる感じなんですね ホールフード感ですかねすあのやっぱよそにないないですねここだけの味ですねちょっとおススメのお湯飯とチーズでかしていただきますうわ<笑>いやこれみんな好きなやつですね<笑>ちょっとす い, いただきま す, すうん ここまでが完成形ですね<笑>。米食うために。はい、前菜だったみたいな。<笑>確かに<笑>。麺<笑>が前菜かと思うぐらい、米の相性がやばいですね<笑>。うん。<笑>うん。<笑>うん。あ、これはちょっとあの、腹いっぱいの方でも、まあ、将来数でいいんで、ちょっとやってほしいですね。 嗯嗯嗯嗯 簡易しないようにしてるんですけどご飯を入れてしまうとスープもねルーになっちゃうのでこれはもう濃淡です<笑>こちらですねしっかりとねスープまで会員させていただきましたごち、はあ、そうさまですいやこれはねーやばいねこうねとんでもないうますぎる やっぱり横浜方面って家系もあったりとかこういうカレー担々麺とかご当地から発祥したソウルフードが多いんでやっぱいいっすねちなみにね今ちょっと広告見つけたんですけれどもご音の虎っていうあの2店舗目っていうか支店もあるみたいでそっちでもねごま担々麺だったりとかカレー担々麺が柱としてね営業されてるそうでちょっとねそっちも行ってみたいこれ食べてみたら行くしかないフフフフ うわありがとうございますありがとうございますうわということで本日2杯目がこちらでございますねトマトカレー担々麺でございますこれにねもちろんライスも注文させていただきまして追加でね湯ニンニクもトッピングさせていただきましたでは早速ねいただきますトマトの方見た目から反則ですねこれ<笑><笑>ちょっとこれもまずねスープからいただきます う, わ う, わうまあう ま, でまたあのしっかりトマトっぽいトマトなんで酸味が効いててうわ合いますねうんうわうま<笑>うま早く麺もうわもうトマトとカレーとチーズってもう半熟ですね<笑>うわ <笑>またこんなに違うんですね、不思議と、まあ、トマトの酸味も加わって、ハヤシライス風なカレー味というか、うわー、<笑>おいしい<笑>、ちょっとこれ、また出会ったことないですね、うーわー、うん、じゃあちょっとお勧めれた、はいただいた、揚げ玉ガーリックチップですね。はい 揚げ玉もまたうまそう<笑>。<笑>むしろこれもっと入れてもいいですね。<笑>うわ、これ、うわーうーまー。うわ、この、ちょっと、このカメラごと伝わるから、このニンニクチップと。揚げ玉が絡んでる感じ。<笑> う, まいうんちょっとこれにんにくもとうまっそうえでも最初はこうトマトの酸味でこうさっぱりしてるのかなと思ったんですけどどんどんにんにくとか揚げ玉入れてガツンとさしても全く喧嘩しないですね いにく混ぜば混すほどヤバいですね w <笑><笑>、うんいやちょっとこれ食ってほしいですねいろんな人に<笑> 味の系統としても美味しさとしても本当にソウルフードになるような一品ですよねちょっとあれなんですけどちょっと最初米にかけて食べるって食べてあお米の美味しさより感じてなるほどじゃあまずこれをかけながらう わ, <ー><笑>うわー あ、この食べ方<笑>全然違うっすね味わいがそうん鼻から混ざってるのと口の中で混ざっていくのとじゃそうそうそうちょっと違いますねうんなんかもう本当にこの具材が全部混ざることによってスープじゃなくて。 スープもルーになりますね。いや、ラーメンというジャンルでもない、うん、ちょっとタン麺でもなくなっているい。そうですね。なんかまた新たな本当にカレータンタン麺っていうものですね。んそ う, なんですうん。<笑> 今日の会に関しては食レポとかしなくてもきっと多分映像と表情で皆さんも伝わってると思いますもう言葉じゃないみたいなとこありますよねこれは絶対絶対食べに来てくださいこれ動画見た方は<笑><笑>うん<笑>うんうんうんうんはいということで2杯目ですね こちらカレー担々麺も完食させていただきましたいやすいません、ごちそうさまでした、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございま す,、はい、い, ますいや